えー、今週ですね震度6という形で災 害, ない災害のない地域にしてはびっくりしたような状況で地震発生してしまいました、えー、今回ね参加はどうなるのかなーなんてちょっと思ったんですが幸いにして我々住んでいる地域は被害もあまり少なくなくただ、えー、県外の皆さんから、えー、大丈夫かともう電話が鳴りやまない LINE が鳴りやまない程度に、えーあのー、いっぱい、えー、お見舞いいただきました 本当にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。えー、今回、えー、踊らせていただきますは、3月にですね、月の山よさこい祭つりというのが開催してまして、そこで発表した、ようやく山形で初のよさこいの総取り曲が完成しました。今回、それをですね、皆さんにまずご披露させていただきたいと思います。あいにくの雨ですが、傘 濡れない程度にお手拍子を頂戴したいと思いますご清産もありますがどうよろしくお願い申し上げますかわい ここまで来ちゃうと、ここまで来ちゃうと周り会場の皆様にご挨拶させていただきます。ありがとうございました。皆さんガッサン、えー、ぜひ覚えていただきたいと思います。ありがとうございました。テシダッシュ。<笑>山形から力強さを届けてくれましたね。山形の。